お員のう、えっと、ね, ね、長野市役所から議会の説明があって、小泉一馬は、ちょっとそれ待てよってよく考えた方がいいよって言ったことがありまして、それは何かっていうと、プールをね、畳みたい、市営プールですよ、でね3つ畳みたいっていう名前が具体的に出てきましてね、小泉一馬。 資料1ページ見たときからもう本ンは分かっちゃったんですが案の定3つのうち2つはね合併した地域つまり山手中山間地のねプールをこの際潰したいいいなっていうことなんですけど良くないよって小泉一真は申し上げましたこれはどういうことかっていうとねまあそれはね人口とかねそれから利用率とかねそういう従来代の尺度で測ればねその山手の方も人がいないんだから あんまり使いつてねにじゃねえか、それじゃあ、こんなものいらねえなって、そういう話になっちゃうのは分かりますよ、あ, もあのねその前に、プールはなんで畳まなきゃいけないかって言うと、やっぱり人口減少ですよね、右肩下がりなんで、で財政もシュリンクしていく、税源が、ね、なくなっていく、その中で、海の丈にあった。 運営にしていいいかななきゃいけないだからプールはね畳まなきゃいけない、それは小泉さんでも賛成ですよ、あのー、中核市見るとね長野市はプールを持っている数量ってのは結構ねトップクラスで多いんでそれ自体はいいことだったんだけどこれからの世の中じゃあ多すぎるねっていう話も理解します理解するけれども、じゃあね機械的に判断して山手、まあのほうかなくせばいいべみたいな判断でいいのかってこと、山手のほうって言ったとき山手のほうはもともとプールほとんどないんだから。 なくしちゃうとねもうその半径南京って方々のプールが行けねえじゃんねって言うとどうすんだよってことなんですよ、ね、プールって言えばレジャーでチャプチャプ水遊びだけじゃなくて今やねリハビリにも使われますよその水の中歩く訓練でで介護予防なんかにもね取り入れたりしてるじゃないですか でそういったものを、ね、じゃあお年寄りの多いところから奪っちゃっていいんだろうかっていうのが小泉の思率直な疑問で山手の方はね学校もなくなり保育所もなくなり今度はプールかよもう嫌になっちゃったんだとかねそういう風にならなきゃいいけどなと小泉さんもほんに思いますよねもうこんなところで生きててもしょうがないから下の方に下るじゃねえか平らなところに行くじゃねえか仲裁団地の集落なんてあれだっていいじゃねえかっていう 議論にマインドになってっちゃうのがねポイズン本当に心配です。で、長野市っていうのは、ね、皆さんご存知のとおり全国からねあの長野県含めて評価されてますよ定住移住の対象として評価されてますよね観光としてももちろん評価されているそれは何かっていえば豊かな自然山があって。 いいがあってねそういう世界じゃないですかで田舎がねだけどなくなっていっちゃう田舎の集落か中山間地が疲弊していく荒れていく長野市のイメージどうなっちゃうんだろうかってそこ心配ですよねでそこで U ターン I ターン持っていた部分もあるのにじゃその、ね、戦略的な美点もなくなっていってしまう短期的なマインドで、ね、目先のことだけ考えてじゃあここは利用が少ないから潰しちゃえってそれでいいのかと。 戦略的に考えて山手の生活を残していかなきゃいけない長期的に戦略的に考えるかっこいい長野市にしていくべきじゃないかこはねやっぱり山手だけの話じゃないですよ山手が冷えすればね長野市ってあんまり見たくないね昔はオリンピックやったんだって閉、えー、前全国のご会長の時だけはいいんだってそんなことになっちゃった困るんじゃねえですかっていうお話です加藤市長も中産幹事大事にしていくっていう話だから ガツンと元気玉ドーンとねやっていただきたいと思いますねまあ騒動反対騒動賛成角度反対の議論ではあるけれどもね小泉たちも山手から潰していくってそういうマインドはやめていただきたい言わせていただきました今日の街頭演説今日はねなんかあれですって台風も来るかもしれないってことでねだから昨日見たら長野市も100ミリぐらい来るんじゃねえかなんて書いてある。ええー、えどうしよう で、もうそういう害とかね、災害、被害、水害なければいいなと思っています、皆様もね。お気をつけください。